いいはい。会場の皆さん。こんにちは。森<音声>山の。すりです。まあ、あの、最近、あの、あっちこっちのですね、お祭りが。中心でありまして。 久々の舞台といなことにな る, なるんですけれども昨年もこの清に よ, およさとへ参加させていただきました本当にあの関係者の皆さんにはですねここにあの心からお願い申し上げいたいと思いますえー、今日はですねえー、村山にちなんだ曲「さくら」をご披露したいというふうに思います、えー、こちらの方 で, ですね村山のいろいろな地名、まあ、そういったものを取り込んだあ曲になりますがえー 大変乗りのいい曲になってますんでね皆さんも一緒に楽しんでいただければというふうに思いますそれでは最後の最後までご声援よろしくお願いいたしますさすみなじ ありがとうございました。全の皆様にもう一度大きな拍手